が、あのー、大丈夫？みんな。返事がないんですね。もういっぱいいっぱい<笑>最後ということでいっぱいいっぱいなんで、があのー、それを感じさせない演武を皆様にご覧いただきたいと思います。先ほどのね、金正会さんパフュームですか？<笑>すごい可愛かった。すごい可愛かったんですけれども、ちょっと雰囲気をガラッと変えましてえー、香取神宮をテーマに演武させていただきます。よろしくお願いします。 よろしくお願いします はこのテりを務めていただきました南野先生から岩城美波さんありがとうございました。お